国連加盟193カ国をすべて旅した男本当は236カ国行ってる男アマゾニアンさんこと二宮新平さんとともにお送りしておりますよろしくお願いしますよろしくどうぞ私とは2006年2007年に世界一周している時に会いましてあのその時アマゾニアンさんはブラジルで会った時はカーニバルに参加するという目的があったんですそうですしばらく滞在してたんでしょあの サルマドールドってていい う,、まあ、う担々明けけにについてるんです、ね、お正月明けにだからあそこには1ヶ月か月半2か月ぐらい行ったんじゃないですかブ ラ, ブラジルって言えばリオのカーニバルが有名ですが、うんはい、もう南米一帯であの時期カーニバルだらけですもんねそうですねリオだけじゃないんですうブラジ ル, そうそうラジルの中でも結構やってますし、はいね、ベネチアとかでも、ね、ヨーロッパでもやってますしね、はい、私たたちが行ったのは あのサルバドールっていう北の方のブラジルの町 で, で黒人さんがたくさんいらっしゃって、うん、街歩いてたらすごいグルーヴ感のある音楽がもう窓からいろいろ聞こえてきて思わず耳を澄ませて立ち止まったりしたことも何度もありました<笑>そうそうそう音楽とかなんか文化、うん、あのブラジルでうのダンスとか、ね、カポエラ、ね、どっちかっていうとリオとかサンパウロよりなんかサルバドールが。<笑> なんか文化の中心なんじゃないかなと思うんですけど楽しかったですよね、うんうん、街がねそわそわ、そわそわしてていつもそわそわ、そわそわ、そわそわしててね<笑>常に、毎週火曜日ミニカーニバルやってるじゃないですか<笑>あ、やってましたねペロリーによって旧市街でね、こちらも練習がてらというかうまあ本番じゃ本番なんですけど<笑>はい、はい、カーニバルの前でねいやまさか日本人でもね、<笑>そのカーニバルに参加できるっていうのをね、えー、知らない方多いと思うんですけど 今、あ今コロナか。あ今そうです。今, す今すなんか去年、うん、いやなんか最後にするとかいう噂も聞いてて。あそう主催している方が現地に住んでるよね。そうですね。はい、あ。みんながそこを目がけて旅をする。とそこで太鼓を叩いていた男。 アマゾニアンさん、はい、ちょっとなんか叩いてもらっていいですかこういうのカーニバルで叩くんだよっていう音をそう。私がアフリカで買った太鼓なんでこ れ, これアフリカどこで買ったんですかアフリ忘れちゃっ た, れゃった<笑>これアフリカの太鼓でちょっとね<笑>直径20センチぐら い, いそう違うんですけど革張りの縦が25センチもう、うん、コーヒー缶に革張っただけみたいな<笑>太鼓ですいません まあリズムはそのサルバドールのやつやるんですけど音はちょっとね違いますけどね、はい行きます。 まあ音楽自体もそうですけどリオとか女性じゃないですかメインが踊り手 の, あのどっちかというと胸ムチムチお尻ムチムチみたいなねセクシーダンス、ね、音楽もサンバで、うん、だけどサルバドールはどっちかとか男性メインの力強いアフリカン、はい、太鼓の音だ楽 器, だ楽 器, だ楽器そうなんですよ<笑>だからそういうの好きな人は、ね、たまらないですよね 要はね、あの具体的な感じで言うと、はあ、野球場とかで、応援、何、う、者、ん、の応援、太鼓もあるじゃないですか、一、うん、個、うん。まあ、大体トランペット何台かって、うん、あの太鼓が。一個だけでも野球場をこだましているのが300のです、三百台。<笑>もっと太鼓だらつ、サルバドル。音がならます。今まで聞いたことないような爆音が。はい。そんな打楽器男、アマゾニアンさん。えー、世界もう行きまくって。っ たでしょうもうねそうですねリ、ねね、スナーの皆さんまだねあんまり120193国行ってない方が多いと思うの で, <笑>行ってないですよ一生に一度は行った方がいいんじゃないかなっていう国ベスト5はいちょっとあげてもらっていいですかベスト5一気にあげちゃっていいですか、ね、じゃあ第5位第5位モロッ コ, おモロッコさっきも話題に出ましたそうそうそうそうなぜモロッコなんですかモロッコはまず、はい サハラ砂漠があるという大きな観光地、まあ、自然で観光地っていってもある自然ですがなかなかああいう、はい、しかも砂丘とは違ってちょっと奥入ると平坦な砂漠うん、まあ、だからなかなか砂漠の観光地って他にも結構ありますけど、はい、平坦ってなるとなかなか見れないで す, いですだ世界中にはたくさん平坦とかあると思うんですけどやっぱ奥の奥入る ラクダに乗ってツアーとかありますよねそうです。だいぶ熱車、列車業的にはちょっと態度辛いですけど。五十度、六十度の世界ですけど、ね。行く価値があり。日上がる覚悟で。今朝原砂漠だけじゃなくて、やっぱり、はい、モロッコは結構日本みたいに、はい。その地域によって特色が結構あるんで。はいはいはいはい、シャオウエンとか最近ね。シャオウエンって何ですか。青い町ああ、はいはいはい。水色ですね、どっちかっていうと。うん、建物全部水色で。ええー。 インスタ映えしてるスポットですねはいで、第じゃあ4 位, 4位一生に一度は行ってほしい国第4位はい寒さが嫌いな私がね最近2月行ったんですけど、はい、オーロラオーロラどこか国っていうかねもう、まあ、アメリカ、カナダ、北欧で見れるんでまあ国っていうよりかはあれですけど、ね、見ました見あ見れました 私、見れなかったんですどこ行ったんですかえ、あの、北の方、アメリカの北のイエローナイフイエローナイフじゃん、それはカナダですあ、アラスカアラスカ行きましたけどあ、アラス、はい、見られなかった、三日じゃ無理ですねああ、そうですね、僕は一週間ぐらい全部見たのかなで、見れたの、ね、一日だけ見られた時、どうでしたまあ、声出ないですね鼻が下、伸びてる<笑><笑>何色だったんですか緑緑が一番、私的には綺麗 そう き, あきれいという、まあ、色のイメージとしてはいろんな色がね混ざってるんでしょうけどうそれどこで見たんですかそれはフィンランドですねフィンランドフィンランド行きたいという方リスナーさんいらっしゃいますねフィンランドねオローラが第4位はいそれじゃあ世界各国旅した男アマゾニアンさんが選ぶ一生に一度は行ってほしいところ第3位はこれちょっと結構南関ですけどえどこ南極あ南極いいですよね 曲もこうあそこはもうそれ以外にはねない絶景が<笑>もう青と紺色か紺色と白とペンギンのエリアですよ ね, そうですねもう氷ですよだっての世界が泳ぎました泳げないですよ。よ 多私 泳, らら、ね、泳ぎましたけど10秒だけ10秒だけもうトゲが刺すみたいにチクチクチクチク痛くなって出た時に船で乗った時の一気に血液が流れる爽快感っていうのすごかったん<笑>そんなか逆に泳ぎに行きましょう逆サウナみたいな泳ぎに行きましょう次は泳ぎ<笑>南極ですねそれ南米の最南端から船に 乗, る乗ったりねそうですね牛ろは嫌から乗れますのではいコロナが明けたら<笑>そうですそれじゃあ アマゾニアンさんが一生に一回は行ってみた方がいいよとおすすめの国あるいはエリア第2位 は, 第2位はあここ最近インスタでも皆さんやってるユニエンコあー南米のボリビアでしたっけウユニエンコもう塩で真っ白な大平原というか、うん、まず地平線がねい、うん、素敵ですよね そ, うそれにね水張って、ま、空気にはねその鏡の世界がね広がる<笑> あそこにもある、うん、あそこ関門寺にもありますよねなんかそれらしくあ、あるある父ちぶがはまちがはそうそうそう息子もだから行ってみてこの前行ったんですけどはいちょっとぜ時間を合わすの知らないですぱっと行ったら普通分、えー、<笑><から><笑>大事ですね時期合わすの大事そこに、えー、行ったらあこういう、はい、タイミングあるのえ塩、ー 今日、あのかかとの潮の情報、はこの後ね、あのキャッピー情報でありますて、ね。こ<笑>の前通りました。海道のつ<笑>あ、そうです。ありがとうございます。<笑><笑>ウユニ塩湖が第二位。<笑>じゃあ、えー、アマゾニアンさん、世界二百三十六か国行ってるアマゾニアンさんが。一生に一回は行ってほしいところ<笑>第一位ってどこですか。これはもう、よく、まあ、私も聞かれるんですけど。はい、ブラジル、サルバドルのカーニバル。ああ、そう。 月, 2月、まあ、ちょっと時期ずれですだ、ねねはい大体2月、ねね、終わりが多い4年に1回ぐらい初めぐらいになったりとか、うん、タイミングが、ね、サルバドールあのグルーブ感をグルーブ感と人間味あふれる人ちょっと秩序が崩れる<笑><笑> あ, あの世界がねブラジルに入る時に泣きましたも ん, んバスの中ですごい怖くてあ怖くて。 にいい怖いと思って泣いたもんそう結構南米旅行してるつわものたちもブラジル行かない人多いですもん ね, ねだからやっぱちょっとワンランク上がりますよそうそうそうそちょっと治安も不安な部分がまあ正直ありますよね、うんそうそうそう それでもややっっぱぱおすすめやっぱおすすめでもあのちょっと危ないところもいい刺激って<笑>まあ気をつけないとって気をつ け, いいけですけど緊張 そ, うそうなんですねサルバドールに関してはいろんなもう情報もね、はい、出てますし、えー、アマゾニアンさんも発信してますそうです、ねはい、ぜひぜひ、はい、アマゾニアン、えー、でツイッターアマゾニアンインスタアマゾニアン YouTube で検索してみてください、はい、ちょっと逆に もうあの、しばらく行かなくてもいいかな的なところってありますか。<笑>ここだけの話。やっぱりね、旅行じゃなくて修行のところがあるんですどこだろう。もう旅行をすっちゃあんまり行かない、そのアフリカの真ん中らへんとか、西アフリカとか、言葉も通じない<笑> そあう、というところはちょっと。 まあでもいいところももちろん ね, んんねもちろんありますよあるんでね、はい、もう一回行きたいなーっていう改めてとか思って、まあ、10年後ぐらいでいいかなーみたいなまた刺激欲しくなったらいいかもなー、はい、いうそうなんでしょうねーいやーいろいろ質問も届いておりますあさっきの質問、はい、おじゃの A さん「もう日本以外の国に永 住, し永住しようと思った時に暮らしやすい幸せな国はどこですか?」といただいております 私はでもあれですね。なんか明るさまというかよくあるかもしれないですけどオーストラリア。オーストラリア。どうしてですか。まず先ほど松山もそうだったとおっしいましたけど気候。ああ。いいですか。晴れもそうだし温度も温暖で。うん、あとそのあたりの国結構だから食事が偏ったり。 するんですけど、移民が多いんですねオーストラリアって。だからいろんな国の国で、ね、でも日本語、日本食も含めて食べれるんで、うんうん、食にも困らない。っていうのもあるあとやっぱ広々。あと人口密度もいいですね。あ<笑>まり困らない。そ う, そ う, いうことですね。そんなに混雑もしないし。まあ、基本英語でいけるっていうのもね。まあそう、それもやっぱ心強いです。言葉どうしてるんですか。英語通じない国ってもあるでしょう。 あ り, ますあります、あります。全然、だ、それこそ西アフリカとかフランス語圏とか入ると。数字ぐらいはだいたい覚え。覚えなきゃね。覚えなきゃですね。はい、使ってる人には覚えますけど、うん、今全然できないことも多、うん、いですよ。そうで す, ね, ね, <笑>うです ね, ね、なんとかなる。まず言葉のでどうのこうのは考えないんですよね。ね、うんはいまあ、言葉なくても最低限はね、学、ね、びはできるんで、ね。行かない理由にはならないん、ね。そうです、ね。 えー、マリカデラックスさんから瀬戸内ってよくエーゲ会って例えられていますが愛媛松山はここの国に似てるなーってところってありますか松山が似てるあでも先ほど言ったオーストラリアとかあのパースとかオーストラリアでなんかコンパクトさ大きさ町の規模と、うん、あと緑との調和緑多いですよねあ嬉しいな の, あの城下町とか今日歩いてきたんですけど、ね、そう芝生を 歩きながら通勤って、だいぶ憧れというか、僕はちょっと通勤いです。わかんないけど。そうかもしれないですけど。ありがたいことです、ね。そう、ありがたいですよ。わ、ね、かりました。残念ながら時間が来てしまいました。今日の二人の旅の話面白くて参考になるので、アマゾニアン二宮とアマゾネス熊本ふみの旅のコーナーとして毎週やってもらえませんか。ということでいただいておりますが、検討したいと思います。<笑>はい、また来ますよ。ね、また来てください。い今日はですね。 旅しにくいこのご時世、新型コロナの感染拡大防止に努めながら一人旅をしていらっしゃいます国連加盟193カ国をすべて旅した男アマゾニアンこと二宮新平さんに来ていただきましたありがとうございました。